はい。おはようございます。ラスカラでございます。いや、今日ね、ちょっともう日焼けの皮むけがすごくて、あんまり映せない。<笑>だからね、ちょっとタオルを巻いているんですけれども、今日の食材はね、おそば。乾麺のね、おそばなんですけど、こちらを購入しまして、福井名産のね、おろしそばがどうしても食べたくて、今日は作っていこうと思っております。 久々にね、この料理っていう料理をする回なので、ちょっとね、緊張してるんですけど、うまくいけばいいなと願いながら<笑>、頑張って作ります。まずはね、そばに使う汁、だし汁を作るんですけど、昨日ね、少しやっております。こんな感じで。今回は昆布と鰹だしの2種を使ってね、水だしで作っております。なので、全く火入れはしていないんですけれども、こちらにね、少し手を加えていきたいと思います。 今回は冷やしのメニューなんでこちらには火を入れずに別にね醤油とか作っていきますでまあちょっとレシピがないので味を見ながらなんですけど一応ねだしを取ったら 1.5 リッターほど、えー、だし汁ができましたので10分の1ほど、えー、醤油酒みりんを入れていきますなので各種 150ml ずつ入れていきますまずお精油を150と酒を これ150と。みりんも150と。で、一旦こちらを沸騰させてね、まあ、お酒とかみりんのアルコール分を飛ばします。よし。こんなもんかな。これを一旦ボウルに移しまして、味がね、濃くなりすぎるのが怖いんで、徐々に入れて混ぜていきます。よいしょ。で、 少し甘みを足したいんで砂糖ささっとこんなもんかなだいたいこれもだいたいはいこれでほぼめんつゆの完成でございます、まあ、めんつゆ使えばいいんだけどねまあこれは自己満足でございますよしそれでトッピングの準備をする前にねまたお湯を沸かすのが時間かかるので先に寸胴どうに火を入れていきますはい甘い よっこいしょ。はい、オ、OK、ケはい、ということで、今ね、お湯を沸かし始めましたので、トッピングの準備ですね。まず、こちらの万能ネギから切っていきます。はい、ということで、これ、ネギはね、こんな感じでございます。はい、続いて、はい、こちらの、大根ですね。辛味大根。こちらをおろしていきます。いや、これ一番大変だよ、これ絶対。 これ、腕、はち切れるな。いや、もうこれだけやれば大丈夫かな。はい、やっとね、お湯が沸きました。ああ長かった。で、今回使うお蕎麦はこちらでございます。一応ね、今回、1袋 200g のものなんですけれども、8袋で合計 1600g ですね。はい、それでは蕎麦を投入していきます。 で茹で時間は表ょ通りの5分ではいでこのお蕎麦なんですけどなんかね独自製法らしくて麺の太さがね乱切りだったりなんかねこの凹凸があるみたいで具材とか汁をねしっかりと持ち上げてくれるお蕎麦らしいのでまあ、今回のね、まあ、大根おろしが入ってたりとかそういったものには適してるかなと思って今回こちらのお蕎麦を選んでおりますおッ OK よしよいしょはい たらまた今日も流水で締めていきます。家、えーえー、に水が出る。はい、オッケー。そしたら最後にトッピングですね。今日はせっかくお蕎麦なんでね。もちろんこの子でまずお蕎麦。え、多くね。やっぱ多いわ。これめっちゃ多いよ。<笑> さっき作ったね、だし汁、えー、めんつゆですね、をかけていくんですけれども、このままだと、まあ、若干ね、この味の統一性というか、まとまりにかけるので、この辛み大根の汁、これを中に入れまして、こちらのつゆを上から、ドバッと。で、ここに、まずこのおネギを、ザッと、万能ネギを。 全体にねこう振りかけて先ほどねすったこの辛味大根をのせますうわっうまそうこれ大根をのせて今こんな感じなんですけどこれね最後にかつお節なんですよかつお節逆側にこう盛りましてはいということでこちらのおろしそば完成でございます早速ね向こうのお部屋に持ってって食べていきたいと思います はいいてことで今完成いたしましてこちらの部屋に移ってまいりましたいいんだよこういうシンプルなのでうまそうなにおいをするちょっとね伸びちゃうといけないので早速いただいていこうと思いますいただきます大根を絡めずにちょっとまず麺だけではいいただきますかうんああ うわ、だし成功だわこれうまっ、うん、今回ねだしはかなり昆布多めにとってあるので昆布が強めなんですけどこの昆布の甘さというか柔らかい感じを辛味大根の汁がこのビッと後味を整えてくれててめちゃめちゃうまいですね うん、うまいま、あ, あうまいこのおそばうま乾麺なのにこんなこしあるんだ<笑>麺の太さもね乱切りなので食感がねめちゃめちゃ面白い一噛みするごとにね若干違うんですよね うん、そろそろ大根とこの節をね合わせて、はい、うんうんあーいいなうめえ もう何度か福井に行ってるんですけどこれね行くくたたびに食べたくなるんですよね。この目にやっぱ他の県じゃないというかあ福井のね郷土料理でもあるとは思うのでいろんなお店に置いてあるんですけどこれねめっちゃうまいんですよ。これぜひみんな真似してほしてい。 うめーなー黙々と食っちゃうこれ僕めちゃめちゃ大好きなんであの福井だけじゃなくてこうね全国のお蕎麦屋さんで出してほしいですねうんー そそろそろ喉も乾いてきたんでいつものこちらをうーんーーーーーーーーおそばのお酒うまいなそしたら、まあ、おそばといえばという味変で一味をねささっとここに おろしとかつお節と、うんうんうん、うめえやっぱ合うな一味うまい。 ネギを追加でやった。普通おぶしも追加で。うん。カツぶし入れすぎたな今。<笑>うん。あ、でもなんかようやくようやく減ってきた気がします。 はね、あの茹でたそば湯あれでね焼酎とか飲むとうまいよねおそば屋さん行くとそば湯割りとか結構僕頼みますもんねやっぱり他では飲めないからな<笑>追加で一味と。 やっぱ合うなあいつみた今日の重量的に言うと体感ねあの自老系食べてる時と何ら変わらないと思うんですけど向こうはね具材ありきでこの重量じゃないですか今回ねほぼおそばでこの重量なんで吸引するのがねまあまあ疲れてきました だだんだんね、落ちてくる<笑><笑><笑><笑><笑><笑>もう残りも1人前あるかないかぐらいですね。早かったな。 じゃあこれが最後の一口ですね。うん。<笑>ああよかったなー。 ごちそうさまでしたはいということで今ねおろしそば完食いたしましたいやうまいねやっぱりうん、まあ、僕もね本当福井に行くと絶対に食べる一品でしてなかなかね普段の家庭料理の中だと辛味大根ってやっぱり出てくる頻度ってそんなにないと思うんですけれども風味もね辛味もとてもよくてもちろん健康的にもいいですし素晴らしい食材なんでねそれを味わえるこのおそばもう最高でございました